世界選手権代表をかけた日本選手権に初出場となった LS 北見、ロコステラ。ロコステラは2018年11月に設立されたロコソラーレの育成チームであり、両チームはいわば姉妹チーム。元橋真理選手 LS 北見にとってみれば、ロコソラーレ、ロコステラともに自らが生み、育て、強化してきたチームです。 今回、日本選手権では初対戦となりました。試合は両チームともにスチールを許さず、同点のまま最終10エンドを迎える大接戦。不利な先行のロコソラーレが強力なナンバー1を作り、これを LS 北見が弾き出せず、9から7でロコソラーレが勝利しました。試合後、LS 北見の元橋真理選手は勝ち切ることはできなかったが、 楽しく試合ができました。グランドスラムで優勝したり、目標を達成して駆け上がっているチームと、若いチームが戦えて、LS 北見にとっては、胸を貸してくれてありがとうと思いながら戦っていました、とコメント。妹チームから見たロコソラレについては、近いお姉ちゃんだけど、氷に乗るとすごく遠い存在に思える、メリハリのあるお姉ちゃんたち、と答えました。 また決勝トーナメント進出とはなりませんでしたが、LS 北見が目標の日本選手権に出場できたことについて、次世代のカーリング選手をという思いで、ロコステラに着手して5年くらい経った。手っ取り早く強い子を集めるというチームよりは、うを曲折した子だったり、悔しい思いをしている子だったり、様々なキャラクターの子たちを集めたので、 着実に日本選手権という舞台に来られてよかった、とこれまでの育成について振り返り、日本選手権の常連になれるような強さ、底力を持ったチームを作っていきたい、と今後の目標について語りました。